今次玩回到卡卡粒多喂二吃顿晒人發撚喎。咁上幾集呢爆晒米真係唔好意思啊。我唔知道呢個呢個黑风係咁乸大聲咁所以今集就搞返細聲啲 可, 可以可唔以嘢。咁如果仲係爆嘅話我下集就搞返再細聲啲。 上一集就看到 C 路了这到咁啊！我来看看这些遮得的嘢。西。朴さんどうだ特訓の成果は父俺をた我の厄介者としか見てくれてません。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 その一日で一年分の修行ができる部屋が神様の神殿にあんだ。本当か。あっ、ついてこいよ。別に、僕と一緒に修行しようってうんじゃねえから。だけど、部屋の店員は二人までだ。時間がねえから、おめえはトランクスと一緒に入ってもらうぞ。いいだろう。ただし、俺たちが先に入る。いいな。はい。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 頑張って修行しろカカロット、なぜ俺にも修行を進める俺の最終目標は貴様なんだぞ今の敵は、多分一人だけでは倒せる相手じゃねえ。そいつはおめえも感付いてるはずだ後悔することになるかもしれんぞお先にすみません、悟空さん頑張り仲良くしろよ<笑><笑><笑><笑>後悔しても死んでる 空気も薄いし重力も何倍もあるそれに何もないただの真っ白の空間だなるほどこれでいい こ, こんなところで父さんと一年間もわあ簡単だよおい 一緒に修行させてくれ。まずはお前の力がンの程度か見せてもらうぞ。はい。ンテンテンテンテンテンテンテンテンテン 打了心里心里的狂虑的啊走啊打你老大你给他打你给你 お前の力はそんなものかそれとも父親には本気を出せないんじゃないだろうなそそんなそれは戦いが始まったらどんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来いお前が誇り高い戦闘民族サイヤ人のそして王族の血を引く者なら当たり前だと俺は父さんとは違うち軟弱者が。 次はあのを狙うとしーラ待のていろ1 7号、18号 人間どものエキスを奪い、スーパーパワーアップした暁には、お前たちは吸収し、そして、私は究極の体を手に入れる。もうすぐ、もうすぐは。は<笑><笑> ベジータとトランクスが精神と時の部屋に入って間もなく一日が経とうとしていたこの神室鬼没の謎の悪魔による被害者はすでに数十万人とも言われており世界中がやっぱ普通に探してもダメっすよ木を消したセルが隠れるとこなんていくらでもあるんすからまずいぞもうセルはかなり強くなっているはずだ 精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが本当にスーパーサイヤ人を超えられるよう願うかんのっ、no. よ人造人間対人造人間進化するセルの恐怖クソタイミングがいいのか悪いのか。 孫悟空はここにいるかな奴の家にいなかったからここに隠れていると思って来てみたんだがとっとと帰るんだな孫悟空はここにはいないではどこにいるのか教えてもらおうか俺たちが素直に教えると思うか教えなければ無理にでも履かせるつもりだがではやってみるんだな向こうに誰もいない島があるやれやれ 凍りない奴らだ。お前たちを来るな。無人機のことは承知しているはずだ。<笑>だああ何も喋らなければ、今度こそ殺す。ふん。前のように簡単にはいかんぞ。さあ。 来るなら来いよ戦うのは貴様に当然だろお前ごとき俺だけで十分だ締めた17号だけでも倒せばセルの完全退化は防げる行くぞ行くぞこの どうだ ハウルだってハウルだってハウルだってハウだてだだ チッ 老婆<音><音> <SCIENT> 哇你好笑的頭的我想吵我我吵我我吵我我 シーラーをセセし、しまった戦いに気を取られて石器に気がつかなかったかとうとう記念すべき日がやってきたのだこの私が17号18号と合体し完全体になる日が<笑>そそこまでパワーアップしていたとは 貴様一体、何人の命を犠牲にしたのだ。犠牲私のパワーの一部になれたのはむしろ光栄というべきだ。気をつけろ。17号そいつは貴様を吸収するつもりだ。何。どういうことだ。簡単に言うぞ。そいつはセルという名で。 ドクターゲロのコンピューターが作り上げた化け物だ今はまだ未完成で貴様と18号を吸収してやっと完全体になるらしいなんだと喜び兄弟よ私の体の一部となることでどんな力にも勝るパーフェクトな超人が誕生することになる 気持ちいい。どうだ、どうだ。どうだ。究極の精神。ふざけるのもいい加減にしろ。お前の意志などどうでもいい。その鬱陶しい口を黙らせてやる。だめだ。逃げるのだ。十七号。敵の戦闘力はあまりにも大きすぎる。やれやれ。無口なお前が口を開いたと思ったら。馬鹿にするな。 くそーっは終わったおな、なんてことだセルの気が信じられないほどアップしているは、はっきり言おうもうダメだこ、これではどうしようもないクリリ ブルマさんから電話だべもしもしクリニック。見つけたわよ腎臓 人, 人間の弱点を本当ですかええ17号と18号は緊急停止用の回路が組み込まれているの動きを止めてしまえば簡単に破壊できるはずよそのためのコントローラーはもう作ってあるわす、すいませんすぐに持ってきてもらえませんか そういうと思ってもう近くまで来てるのよありがとうブルマさん俺はピッコロを手伝いに行きます役に立たなくてもここでじっとしているりゅうましだぞおう天神戻って来い今のわしには全くどうすることもできん。世界一の無天老子と言われた時代が懐かしいわいちょっと不空気になるよ パワーこれがコントローラーかただし1 0ル以内にまで近づかないと効果ないから気をつけてよそれとベジェータに頼まれた戦闘服をみんなの分まで作ったんだけどそれ必要なのは悟空たちですよ今神様の神殿にいるからブルマさんが持って行ってくれませんかいいわ。 クリリン君は頑張って人造人間を破壊してね破壊か…か<笑><笑><笑>何なんだこいつの強さは そろそろ遊びは終わりでいいか あまりにもあれではどうしようもない確かに逃げた方が良さそうだね一人でうまく逃げてくれ俺はセルを破壊する何すんだよ16号やめなよ殺されるってお前たちはいいやつだ人間も動物も かがかがっっていたどう<笑><笑> ウササブはウヤコンナニツヨカタノカジロカゴメまだだ。今すぐ急いで逃げろやつはまだ死んでいない冗談じゃない。 人は吹かさずに逃げてたまるかよこの俺の手でとどめを刺してやる出てきやがれのぞ<笑>み通り出てきてやったぞし、しまった 吸完的後變成人仔之样还挺有衰嘅。的。你看看你看看你看看ま看看你看看你看看你看看你看看你看 逃げられるとでも思ったのかこの私から素晴らしいスピードに私自身も驚いているよもちろん17号を吸収したおかげださてパワーの方はどうかな16号さあ 今度お前の番だ、十八号、共に完全体を作り上げよう。<笑>候補はっ<笑>何をしている早く逃げるんだ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 卡卡卡天神卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡 生きてる何をするつもりかわかるんがお前を逃がしはせんぞ。あ、はあいうた。<音声><音声> たたこれたあれ<タッ> 来来来来来来来来 よかった。 先だ今のオラじゃ。 どうひっくりケってもメニューはえ。だが一日待ってろ。必ずおめをカテンパンに倒してみせる<笑>何を言い出すのかと思ったらたった一日で何ができるというのだう一日がると神様の神殿に戻れば死ぬがある 逃げる気か？そうはいかん。け逃げられて消えるとは妙な技だ。孫悟空いつの間にあんな技を。 18号を捕まえねば孫悟空など今やどうでもいい壊れている16号と一緒ではそう遠くまではいけないはずだ セルは異常なまでの強さだおいベジータとトランクスが部屋から出てきたぞ本当かどうもすみませんお待たせしましたお待たせしまし父は二ヶ月ほどでスーパーサイヤ人の限界を超えたようでしたがそれでも納得できず今まで時間がトランクス余計なことは言うなうまくいったんだなベジータさあな だが貴様がこれから中に入って特訓しても無残だも。この俺が全てを片付けてしまうから。第二代、第二界じゃ。ほら、さっき進化したセル見てきたが、とんでもねえケモンだったぞ。<音楽><音楽><音楽> いたいたクリリンくんの言った通りねあっねえねえちょっとあんたトランクスじゃないのそうですええなんで髪型変わってんのカツラこここには不思議な部屋があってそこでの1年は外のたった1日なんですへえ一体何をしに来たんだブルマほらベジータが着てる戦闘服ってすごく防御力が高いじゃない だから、みんなの分も作って持ってきたのよへえげぇと軽いんだな、これさっきも言ったが、カカロット貴様はその服を着ても無駄だおめぇがセルを倒しちまうからだろう。そんなら、それが一番いいさよし、ご飯。今度は俺たち親子の修行の番だこれ見たくちんな、はい、これ 都是襯比較多一点。對<音><音>今集留下這條、like, 影片留下 like, 和 share 一條影片再次喜欢我的 channel, 下次。如果呢喜歡這條影片記得留下個 like, 和 share 條影片再次喜欢我的 channel, 和隔夜中咁下次出片的時视出啫。好我們下次見拜拜。